みなさん、こんにちは。アフタービートミュージックスクールの板タ講師の瀧澤でございます。今回の動画は、ボサノバパターンを極めようということで、えー、極めようという言い方をすると少し大げさかなとは思うんですが、シンコペーションとか、ね、難しいリズムのパターンとかもです、ね、一緒に練習をして、このボサノバパターンをしっかりと体に染み込ませようじゃないかと、まあ。そんな趣旨になっております。動画を3本に分けようと思っております。1本目の今ご覧いただいているこの動画では、 今回のこの流れで使う4つのコードを練習して、すごい簡単なアルペジオのパターンを練習します。2本目の動画では、ちょっとこの右手のアルペジオのパターンを変えて、少し難しいパターンを練習します。そして3本目の動画では、もっとシンコペーションとか、リズムに応用を聞かせて、いろんなアルペジオの練習をします。一応、まあ、こう順番に難しくなるようにやっていきますので、ボサノバパターンに興味がある方はです、ね、ぜひ3本ともチェックをして 頑張って練習をしてみてくださいということです。それではまずコードの確認からいきましょうか、えー。4つのコードを使って練習をしていきます。A メジャーセブンス、A シャープディミニッシュセブンス、b マイナーセブンス、e セブンス。そんな感じです、えー。やってみましょう。ギターをちょっと構えていただいて。まず、A メジャーセブンス。えー、と6弦は使わずに、5弦は開放。で、4弦は。 中指で2フレット。3弦の1フレットを人差し指。2弦の2フレットを薬指。それで、1弦は使えません。6弦がバツ。5弦が開放。2フレット、1フレット、2フレット。こんな感じのシャレオツの響きです。これが A メジャーセブンス。それで、その次の A シャープディミニッシュセブンスは、この人差し指。 3弦を押さえている人差し指を5弦に持っていきます。これだけです。6弦は使わず、5弦は1フレット、2フレット、開放2フレット、1弦は使わない。こんな感じ。えー、次のほうに行ってみましょう。Bm7、えー。相変わらず同じように6弦は使わずに、人差し指で5弦の2フレット。 4弦の解放、3弦の2フレット、2弦の3フレット。で、1弦は使わず。という感じです。そうするとこんな音がするはず。で最後、e 7っと薬指はそのままで、人差し指を3弦の1フレット、中指を5弦の2フレットに持っていきます。こんな感じ。6弦が解放。 で五、えー、弦が二フレット、四弦が開放、三弦が二フレット、三弦が一フレット、二弦が三フレット、ゼロ二ゼロ一三という感じですね。でこれを全部鳴らしていくとまずエミジャセブンス。人差し指をこっちに持ってって。でビマイナスセブンス、ビセブンス。E7 こんな感じです。ちょっと覚えにくいということでしたら、紙に一回メモをしたりとかして、まずこのコードを覚えるところからスタートしてみてください。それで、まず1本目の動画では、右手のこの簡単なアルペジオを練習していきたいのですが、えっとですね、なんちゃってボサノバっていう動画で全く同じパターンをやっているので、 その動画を練習したことがある人は、まあ、知っているかと思うんですけれどもこんな感じかななん残っちゃって感じだと思うんですがまず A メジャー7を押さえていただいてこっちの右手の真ん中の3本薬指中指人差し指を使って2弦3弦4弦の3本の弦を引いていきます 感じ。で、さらに親指で5弦の音を弾いていきます。この親指のベースの音がこの丸だと思ってください。なので、最初は A メジャー7を押さえたら4本とも全部弾いちゃうということです。で、全部弾いたらコードだけ、こっちの3本の指だけでコードを弾く。 その後にベースを弾いてコードを引く<音楽>。同時コードベースコード。同時コードベースコード。<音楽>で、このリズム乗せて<音楽>。こんな感じです。なんかすごい暖房をつけているせいか。 チューニングがすごく怪しくなってきましたが、あまり気にしないでください。<笑>えー、同時コード、ベースボード、同時コード、ベースボード、こんな感じです。<笑>ガットギターを持っている方はわかると思うんですけれども、すごいチューニングくいますよね。<笑>本当、暖房をつければ、すぐに音程が下がったり上がったりするし、困ってしまいます。 とりあえず、このパターンをそれぞれのコードでワンセットずつやっていくような感じです。それで、この1本目のドアは完成。ちょっとゆっくりやってみましょうか。まず、A メジャーセブンスを押さえてで、その次は人差し指をこっちに持っていって、親指は5弦です。で、b ンスにして、で、最後、e スにしたら、 親指が6弦に行きます。なので、5弦は使わない感じですね。こっちの中指が押さえてくれているんですけれども、5弦は使いません。5弦使わないんだったら押さえなくてもいいじゃねえかよって思う方もいらっしゃるかと思うんですけれども、一応後々のために押さえておいていただけると良いかなと思います。押さえておく癖をつけるといいますか、ちょっとやりづらいかもしれないんですけれども、押さえたまま練習をしてみてください。もう一回やってみましょう。 人差し指を動かしてで、6弦にこんな感じですうまくできましたでしょうかコードがちょっと覚えづらいと思うので、えー、全然覚えられねえっていう方はま回一回 紙とかにメモして、コードを覚えるところからスタートしてみていただければなと思います。それで、こっちのアルペジオも慣れていない方は、結構なんんですか、ね、この動きがみたいな感じで大きくなってしまうと思うんですよ。それをできるだけ小さくコンパクトに練習していただければよいかなと思います。 これができたらば、1本目の動画はクリアということで、次の動画に進んでみてください。うまくできない場合は、ちょっともう一回ビデオを巻き戻して、最初から確認したりとかして練習をしてみましょう。とりあえず、1本目はこちらで終わりでございます。うまくできた方は、そのまま2本目の動画へ進んでみてください。それでは、どうぞ、さよなら。<笑>